はいどううもめチャンネルでですす本日発表がありましたそうですマリオットボンボイホテルのザ・リッツ・カールトン福岡のね開業日が発表いたしましたいや来ましたねあとはね予約をして行くだけという形でございます とといいうここででね、まあ、こちらでございますもう外観なんかもね本当にパリッとしてていい感じですし1階からね見た感じも非常にねテンションが上がりますこちらですね積水ハウス株式会社さんとマリオットインターナショナルさんがですね、まあ、本日2023年6月21日水曜日にザ・リッツ・カールトン福岡の開業決定いたしましたということでね発表がございましたザ・リッツ・カールトンブランドホテルとしては東京大阪京都沖縄 日光に続き6軒目という形です。まあ、北海道にはね、リッツカールトンリザーブなんかもありますけれどもね、まあ、6軒目という形になります。はい、で、こちらがですね、18階のです、ね、ホテルロビーのイメージですけど、いやー、ワをね、連想させる感じで、かなりいい感じじゃないですか。ザ・リッツカールトン福岡は、福岡市で進められている天神ビッグバンの、まあ、西側ゲートですね、東側もね、オープンしている公園があったりするんですけど、 西側に位置するです、ねまあ、ゲートのね入り口となります、まあ、天神ビッグバンの一環として建築された福岡大名ガーデンシティの中にね入居されるホテルということで、建物自体は高さ111メートルございます。地上25階建ての建物1階にホテルエントランスとアライバルロビーがねございます。 3階にウェディングチャペルおよび宴会場18階にホテルのロビーを備えて同じく18階には海石、寿司鉄板焼きを提供する日本料理レストランオールデイダイニングの洋食レストラン軽食やカクテルが楽しめるザ・ロビーラウンジバーアフタヌンティーやテイクアウトメニューもそれうカフェと食の都福岡の魅力を凝縮させたダイニングエリアを展開いたしますという形ですね楽しみすぎますそして、ね、19階から23階には全室 50平米以上の広さのね、147室のゲストルームと20室のスイートルームを含んだ、まあ合計ね、167室ございますけども、24階にはクラブラウンジ、そしてスパ、ジム、プールに加えてですね、博多湾の焼きを見渡すバーが訪れるゲストの皆様に特別なひとときをご提供いたしますということでね、発表がございましたね。まあ、施設内の客室とかね、パブリックスペース、ロビーラウンジ、バー、カフェ。 クラブラブウンジ、スパのインテリアデザインとかオーストラリアの、ね、メルボルンのデザイナーさんが、ねえー、手掛けているという形ですねホテルのデザイン自体はですね国の伝統的工芸品に指定された日本三大織物の一つでもある博多織からインスピレーションを受けて糸を紡ぎ織るという発想でホテル全体をつなぐ共通したストーリーで形成されているということでございます、まあ、なのでちょっと館内ね散策していくのも楽しいんじゃないかなというふうに思います はいで概要につきましては、ね、このようにザ・リッツ・カールトン福岡、えー、総支配人としましてはラドゥ・チェルニアさんという方でございます。この方はですね、まあ、元々ね ルーマニア出身の方でございまして1998年にザ・リッツ・カールトン・ドバイでホテルキャリアをスタートされて後にですねザ・リッツ・カールトン・ハーフムーン・ベイおよびラグナ・ニゲルにてダイニングやバンケット部門で経験を積んでその後にですねインドネシアのブルガリリゾート・バリではね飲食部長さんを務めてその後にですね拠点をアジアに移してですねザ・リッツ・カールトン・東京ザ・リッツ・カールト ン, ペキン・北京 JW ・マリオット・北京にてキャリアを重ねてザ・リッツ・カールトン・ソウル および JW マリオットソウルでは総支配人として就任されて、まあ、現職着任前ですね。今のこちらのリッツ・カールトン福岡着任前はセントレジスシンガポールにて総支配人をね、務めていたという方でございます。すごいですね、やっぱりね。はい。はい、で、所在地はですね。 福岡県福岡市中央区大名2の6の50福岡大名ガーデンシティ内に入ってくるという形で客室数は先ほど申し上げた通りり167室で20室のスイートルームを含んだ居室となっております施設1階にホテルエントランスアライバルロビーがありまして3階にウェディングチャペル宴会場そして18階ホテルロビーレストラン19階から23階が客室で24階がクラブラウンジスパジムプールバーをね備えると いいう形でございますということでねまあ今大体の話しちゃいましたけどもまあもっとね深掘りしてですねザ・リツ・カールと福岡内容をねちょっと見ていきたいなというふうに思います。まあ私自身ね予習をしたいんでねこれを予習しガテラですね皆さんも是非一緒にね予習していってですね 開業を待ちたいなというふうに思いますので早速ね入っていきたいと思います私のチャンネル初めてねご覧になる方につきましては私の動画の方ではホテルの宿泊レビューとか航空機の搭乗レビュー旅に関する有益な情報と発信させていただいてますまだねチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて次回の動画もねぜひチェックしていただけると嬉しいですということで早速内容入っていきたいと思います行ってみましょう はい、ということでですね、まずこちらがですね、積水ハウスさんのプレスリリースの内容から入っていきたいなと思います。もう結構前です。2019年7月8日にですね、プレスリリースがございまして、この天神ビッグバンのね、プロジェクトということで、まあ、事業主さんはですね、積水ハウスさんであったりとか、西鉄グループさん、そして、 西武合算西日本新聞社さんとか福岡商事さんとかそしてマリオットさんという形でですね、もう事業主がめちゃめちゃいらっしゃいますね九州初のザッツカルトンホテル誘致決定ということでね、発表がありましたこちらのね、明治通り東側からの前景としてはこういったね、建物のパースとなってましてこれもね、もともとはなんか積み木みたいな、ね、形からインスピレーションを受けてるみたいなんですね で天神ビッグバンの対象エリアとなりまして、まあ、西側の、ね、ゲートに位置するという形でございます。まあ、これね、本当に博多駅だったり、博多港だったりとかですね、まあ、博多駅からもね、まあ、大体車で15分ぐらいのリッチアクセスとなっております。で、これね、東京だったりとか三大都市に行くにしても、まあ、飛行機を使っていただければね、90分程度で移動ができる。まあ、やっぱりね、福岡、空港がね、駅からめちゃめちゃ近いので、本当に利便性高いね、えー、街だなというふうに私もね、思っております。 はいでリッツ・カールトン、福岡さんということ で, で、すねそしてねこのオフィスもね非常にハイグレードなオフィスとなる予定となってまして、総面積ね3万平方メートルとなるオフィスは、基準となるフロア、ワンフロアの占有面積が約2500平方メートルとなる九州最大級の自量の高い設計となってますということで、まあ、それなりのね会社さんもパリッと入ってくるのかなというふうに思いますねねねそしてでですす、ね、建物のの西側の方にはです、ね、こういったね。 公共施設なども入る予定となってましてまあ、公園だったりとか公民館みたいな、ね、なんかそんなような感じのが入ってくるかなというふうに思いますねまあ、後ほどねちょっと紐解いていきたいなというふうに思いますけどまあ建物自体にもこういったコミュニティ棟があったりとか広場があったりイベントホールがあったりですねそして 正面から見た方がオフィスホテル等という形になっています裏側が、ね、低層の広場とかみたいになっているので、まあ、基本的にきちんと、ね、緑化なんかも考えている、まあ、今風の、ねまあ、建物なんじゃないかなというふうに思いますしこの天神ビッグバンのです、ね、エリアというのが容、ねまあ、石緩和なども受けておりますのでその分、ね、高い建物が建てられるようになっておりますので高さも 111m、えー、稼げているという形なのかなというふうに思います。 はいで、事業主さん、大名プロジェクト特定目的会社さんということでですね、積水ハウス株式会社さん、西日本鉄道株式会社さん、西武ガス株式会社さん、株式会社西日本新聞社さん、福岡商事株式会社さん。で、ホテル運営はマリオットインターナショナルということでございます。まあ、建物のね、概要とかこういった形になっております。はい、ではですね、こちらの福岡大名ガーデンシティということでですね、まあ、このように建物がね、建ってますけど、門をくぐって次の福岡へということでね、 建物の概要、こんな感じで、ね、福岡大名ガーデンシティテラスがあったりとか福岡大名ガーデンシティタワーがあってで、このね低層階の方には福岡大名ガーデンシティステージっていうイベントホールがあったりとか福岡大名ガーデンシティパークっていうね、公園になっているっていうことでですね、まあ、コンセプトはねもうモチーフにしたシンボルを抜けると人々が自由に交流する緑のガーデン いいいですす。ね。そのガーデンを囲むように新しい街は広がります世界有数のラグジュアリーホテル創造的なオフィス空間先進的なカンファレンスフロア最先端の商業施設ゆとの住環境やコミュニティ施設全ての新しい可能性がここにはありますこの新しい街から新しい未来をご一緒にということでねまあデザインなんかもねこういったね、えー、ことで書いてありますけれども大名エリアの歴史を取り入れた大名ガーデンシティタワーのシンボリックなデザインということで、ね、かなりね 建物の形もシンボリックなねデザインになってるかなっていうふうに私は思いますけど皆さんいかがでしょうかこんな感じのねコンセプト模型っていうことで、まあ、木をねただ立てて斜めになっただけって言ったらあれですけど、まあ、これがねこんなパリッとした建物のイメージになるってうのはやっぱすごいですねインスピレーションがね。 はい素晴らしいですはいでこちらですねあの公共施設ということでございまして元々はね学校があったときにまあ、こういった建物がね立っているっていう形なんですけどイベント施設があったりとかですねパークステージについてということでね概要があったりとかしておりますどんな感じのねイベントが行われるんでしょうかねライブなんかもやったりするんでしょうかねはいでこんな感じでですねカンファレンスオフィスなども、えー、あったりしますね小規模でね利用ができるような形となっております はいそしてですね住居などもねありますザリッツカールトンホテルや商業施設に隣接するレジデンスが誕生ということでまあ文字マンションなのかなと思ったんですけど賃貸マンションのようでございますはい物件概要などね開けてみますとはいそうしますとこんな感じでですね福岡大名ガーデンシティレジデンスという名称でございまして タイプ A、2LDK74 平方メートルで賃料が38万円ということで、ちんあの賃貸ですね。はい。で、残り1室ということですけど、間取り74平米、はい、LDK19.2 畳、洋室が 5.3 畳、さらにもう1室が7畳という感じで、まあ、非常になんか使いやすそうな感じですね。これが38万円。福岡の賃料的には結構高いの方でじゃないですか。どうなんですか。えー、2LDK70 平米33枚も残り1室ということで、 まあ、こんな感じ。まあ非常にね、なんか使いやすそうな間取りですよね。そしてタイプ C とタイプ C1 の 1LDK56 平米、64平米がもう満数ということで、あ、間取りは一応見ていただけるんですね。あ角部屋っていう感じですね。ひょさげです。おー、LDK21.3 畳とかね、まあ、こんな感じの間取り。いいですね、こんなとこ住みたいですね。20万円から24万円の l d k 4 9平米。はい、結構しますね。 こんなねレジレンスなどもあるという形でございますはいそしてねこちらがオフィスのページとなってます緑に包まれた西のゲートとして天神ビッグバンを牽引ということ で, ですね旧大名小学校跡地にスタートアップグローバル新ビジネス拠点が誕生しますということ で, ですねまあやっぱりねアクセスがいいですよね天神地区からこれね地下鉄で5分そして博多駅から 地下鉄で5分で福岡空港も行けますしまあそこからね90分で東京だったり上海とかも行けますよということであったりとかそして通勤通学が便利ということで、えー、福岡、北九州、大都市圏、えー、三大都市圏と比べて短いということで38分ぐらいという感じですか平均の片道換算ということですねはいまあ近いですよねはいまあ、こんな感じでね4つのシンボルが巻き起こす成長のスパイラルということでね記載があります。 まあ本当にね、非常に楽しみでございます。そしてね、リッツ・カールトンの、えー、公式ホームページの方もね、これ、一応、外国版のね、えー、ホームページとなってますけれども、はい、まあ、このようにね、パースなども見ていただくことができまして、えー、これがね、ルームスイートとありますけど、スイートがこんな感じなのかもしれないですね、なんかね、エグゼクティブスイートとか、そんな感じしませんそしてこちらがね、ダイニングなので、レストランの前にはこんな岩がね、置いてあるという感じでしょうか。 やっぱり和のテストででいいですねそしてミーティングルーム会議室がこのようにありましてチャペルですねはい、まあ、こんな感じでまあちょっとねプールとかはねまだ見れないといった感じでございますはいいかがでしたでしょうかザ・リッツ・カールトン福岡さんっていうことですねめちゃめちゃ楽しみでございます はい6月の21日水曜日開業ということでまあ客室数がね167ということですからまあね開業日とか相当お祭りになるんじゃないかなというふうに思いますけど私はまあ開業日はちょっと行けないかなというふうに思いますので行ける方はぜひ楽しんでみてくださいまあやっぱりね福岡にこういったホテルがね出てくるっていうのはまあますますねこの地域の活性化であったりとか九州地方でもこういったねホテルがどんどんできてくるともっともっとね行きやすくなりますしもっともっとね 活気あふれるる街にににどどどんどん出てくるかないいい う, ふうに思まますすけどもね非常に楽しみでございます、まあ、予約につきましてはねもうね2月28日で、まあ、3月以降からということになるとは思うんですけどもどうですかね3月の中旬下旬ぐらいから早ければ予約できるのかな、まあ、4月入ってからなんでしょうかね、まあ、非常にねまた予約開始につきましても、まあ、ウォッチしていきたいですし、まあ、5つあたりね どれくらいの宿泊料金で設定されるのかというところもね、まあ、ちょっと見ていきたいなというふうに思っております。まあ今ね、東京のザ・リッツ・カールトン東京さんなどは、もうやっぱりね、もうほぼほぼ平日とかでもして、まあ、まあ10万円超えとかのね、料金設定となっておりますので、福岡さんといってもね、場所がいいじゃないですか。近いんじゃないですかね、やっぱり10万円近いのかな。はい、7、8万円ぐらいとかでね、とどまってくれると、 まあ、それでも高いですけどね。まあ、それ以上っていう感じはやっぱするでしょうね。きっとね、と思います。開業日につきましては、まあ、10万円超かなっていう感じはしますけど、皆さん、いかがお考えでしょうか。はい。まあ、皆さんの予想であったりとか、感想も含めてね、ぜひコメントいただけると嬉しいです。はい。ということでね、まあ、今回の動画につきましてはですね、まあ、こちらのね、